はい。おはようございます。ラスクラでございます。今日はですね、栃木の足利にございます、ムーロンズさんにまたお邪魔しております。でもですね、新たなチャレンジができまして、目の前にあるんですけど、こちらでございます。渡瀬橋チャレンジというチャレンジメニューでして、でね、制限時間が30分になるんですけど、金額の方がね、えっと、季節によってこういった具材を変えていく予定らしいので、若干ね、変動があるらしいので、まあ、時価ということで、 成功の場合は無料になるみたいです。なので、えー、チャレンジの場合にはですね。金額の方、お店の方に確認してください。だから、多分、あの、量とかもちょっとね、若干異なると思います。はい。<笑>うん、もういいか<笑>。はい。はい、次お願いします。お願いします。そ し, そしたら、とりあえず、このパイから。 もう、うん、うん、うん、これね、また難易度いめっちゃ高い。 ケーキ、これケーキかな。もっ。あっ。まあー。うん、<笑>うん。あ、うまっ。うん。よいしょ。うん。 ちょっとこのゼリーも。じゃあの渡らせばってことで、この下のゼリーがね、なん川に見立て て, てるみたいです。可愛 い, いんだよな。 何、voilà. ああこれやばいチャレンジだ<笑>。<笑> うん。ですね。橋の上は完食でございます。よっよいや。う下がすごい。<笑> 不见理由 嗯, 嗯, 嗯 い うんうはいごで今ね<笑>ちょっとおまけということでこのねムンロードさんあの地元の食材を使った面白いスイーツを作っておりましてですね メニューこちらなんですけど、閻魔大王激辛プリンっていう<笑>辛いプリンらしいんですよ。というのもね、あの、足利のね、この地元の方に、こういった閻魔大王様、お祭りとか祭ってるところがあるみたいで、それにちなんだメニューみたいなんですけど、まあンマ大王様と言ったらってことで、この激辛のものを作られたみたいです。で、このね、えっと、使用している唐辛子の方も、地元の食材を使ったものでして、全然ちょっと想像がつかないんですけど、 <笑>終りするすごい見た目こんな感じですごいすごいちょっといただきますあ<笑>あ<笑><笑> チョコと唐辛子自体はもちろんあのすごい合ううんだよね合うって美味しいんだけどめっちゃ辛い組み合わせとしてはすごい あ, のありチョコと唐辛子結構合うんだけどねスイーツの頭で食べるからびっくりした今うんうんうんいや今完食いたしましたあでも辛い<笑> ームロードさんで、ね、もちろんあのチャレンジメニューとか今回はこういうね、激辛プリンみたいな可愛い材のものもありますけど基本的にはね、あの今、えっと、端っこに見えているショーケースの方でね、まあ、普通にケーキとかも売っていたりですねパスタのチャレンジメニューなんかもいろいろやってるお店ですのでぜひぜひお近くの方は足を運んで食べに来てください。以上ラスカルでした。じゃあね。